としたリーののののインタタネットをををををを照らす一筋の光電子の海を漂ううに笑顔未来の平和をつけるた社会やややめめめろろろ家族人間関係をやめろ今すぐ薄暗い部屋で青白いライトを浴びろ 大丈夫。怖かったことを全部笑きするからね。現実よりも。 ブラボー 1, 2,